人曲かっこよく決めていきたいと思いますので、えっと、よろしくお願いいたします。それでは、参ります。ミュージック、スタート 三千じらじらと明けるは闇夜の一幕輝き放つは天日のもと後期三千。 Oh my god. はい、ありがとうございました。ナオレ東京のサコイチームさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ぜひ皆さん、サチームもよろしくお願いします。ご覧くださいね。いでは、続いてご紹介しましょう。地元静岡の沼津の地。